近所の取材や動画アップはやめてドルーリー・シュエーリーさんコメント全文。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。陸上のドルーリー・シュエーリー、シュエーリー、選手15イコール岡山鶴山中3年イコールが報道の加熱や周囲からの注目度の高さに不安を感じるとして、 代理人弁護士を通じて発表したコメントの全文は次の通り。原文まま。令和5年2023、2月5日に開催が予定されている美和国路館を欠場することを決めましたので、コメントさせていただきます。